バイ皆様、お聞きよー。周明誉と申します。本日も一日お疲れ様でございます。さて、最近、ニュースによりますと、一年の世相を表す今年の漢字が、共同心のスフィで発表され、戦うという意味である、 ンーたせい、うことですで、すどういうことなのか、解説させていただきます。本日、よろしくお願いいたします。<音楽>まずは、 全が選ばれた理由を、そこのこども、三つまとめました。一、ロシアのウクレナ侵攻や、北朝鮮のミサの発射などの戦争を、無敵的に意識しています。二、地力的な円安や、物価高、電力不足などの生活に、一旦の戦いが 続いていてます 3. 日本代表が強豪国を引き始めたバーターワールドカップや日本が18個のメダルを獲得した北京オリンピックなどのレッンで選が選ば れ, れました。ですので、日本男子能力戦定協会が全国から 主な感じのうち、線が最も多かった感じばったそうです。<音>一方、線は2001年に続いて2度目になります。例は、ラン。3位には、ラッがランキングしました。 少し話をされさせていただきますが、1ヶ月ぐらい前に、告知した、中大告知の動画の通りに、日本の VTuber 中華では、コイド系、テミ系 VTuber は元より、ラブタグ系や、フォー系や、市系 v t u b e も、全国時代のように、競争力が、 世界一激しいという理由で、間接的に戦う戦度も言えるのではないでしょうか。まあ、個人的な見解でございますが、競争力やスポーツの目線は別に問題ないですけど、ところが、 戦争は、決して、ものましくないわけかと思います。もちろん、やむをいない場合は、むしろ、別の話ですものの、やっぱり、戦争よりも、平和の方が、一番幸いなのではないかと思われます。はい、皆様、いかが思われますでしょうか もしよろしければ、コメの欄でご結婚などお教えいただきましたら、嬉しゅうございます。ご結論誠にありがとうございます。ところも、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、それでは、またお会いしましょう。失礼いたします。